こんにちは、プロートです。今日はですね、スマホアプリを全公開しますという動画を作っていきます。えー、皆さん、アプリ何を入れてますかアプリの中身って結構気になりますよね。スマホに何を入れてるのか、アプリを全公開する動画を作っていきます。実際、何を使っているのか分かりやすく解説できるように、今日はスマホを使いながらその画面を見せていこうと思います。実際、こんな感じで1枚のホーム画面に全てアプリが表示されるように僕は設定しています。 で、左手で持つことが多いので、左手で操作しやすい場所に一番使うアプリを持ってくると。まず左上から見ていきましょう。えー、電話アプリだとか、このスマートトークだとかっていうのを使います。スマートトークどういう風に使ってるかっていうと、これ国際電話が使えるんですよね。海外で Wi-Fi をつなぎながら日本に電話できるアプリになってます。ただ、このデメリットは050から始まる電話が使えない会社だとか、フリーダイヤルにつながらないっていうのがあるんで、 ちょっと使えない時もあるんですがこういった形で、えー、国際デモをするために使ってるとでアプリダウンロードするものとズームっていう会議システムだとかあとはフリーの会計ソフトを使ったりセンドエニウェアって何かっていうとこれはあの Android のスマホだとかデータ通信する時にアプリを使って、えー、w i f i でデータを送信することができる感じです Apple、えー、の AirDrop みたいな感覚で w i f i をつなげながらデータ通信ができるアプリです で、次のページ行くと、えー、スカイプだとか、スピードテスト、えー、Wi-Fi の速度が分かるやつだとかっていう風に、いろいろと入れてるって感じです。基本的にはこのページは使わないようにはしてる。一応は残してるって感じです。次2つ目、トラベルのところなんですけど、これ、えー、一番左上にあるフレキシロームのアプリなんですが、これは150カ国で使える SIM のアプリになります。ちょっとこれ今ログアウト中なんですけれども、 実際これを使うと、えー、世界で150カ国のアプリ、えー、シムが使えるとデータ通信ができるこれがアプリになりますで次に MyAIS、えー、は何かというとタイの周 SIM ですねで Booking.com だとか a i b n b プライオリティパスこれあの世界各国のラウンジが使えるアプリになってます検索するときにねこれ使ってます で、アゴダ。アゴダとブッキングドットコムの違いは何かっていうと、東南アジアの場合、ホテルの予約がアゴダの方が安いです。北欧だとか、ちょっとヨーロッパ圏はブッキングドットコムが安かったりするので、ブッキングドットコムで取ったりします。で、ウーバーとリリー。これが日本であのタクシー、えー、アプリですね。個人タクシーを呼ぶときにリリーを使ってます。今、キャンペーンをしたりしてるんで、結構安かったりするんで、このアプリを使ってます。で、グラブもウーバーと同じような。 えー、特にフィリリピンででよく使うアプリです個人タクシーを呼ぶアプリですあとは Uber の Eats だとかこれがフードパンダって言われててこのフードパンダは何かっていうと UberEats と同じように自宅にいながら、えー、アプリで、えー、食べたいものを読ん で, で食べたい時に食べるっていう感じこのファイルは何が入れてるかっていうと Google ドライブと Google フォント Google フォトですねあとは USB ドライブって何かっていうとこれは、えー、例えばこのカメラで撮影した時の USB のデータを えー、ここに挿して、ライトニングケーブルに挿して、ここに保存できるという感じです。えっ、ー、と、Android の場合は SD が使えるじゃないですか。ただ、Apple の場合、SD が使えないんですけど、ここに SD を挿して、えー、このアプリで起動して、ファイルに移動することができるので、これでも iPhone でも SD を使って、データを送信できるというのがこのアプリ。あとは無料の辞書と、で、ファイルアプリ、時計と、サファリと、メモと。 使ってます次、ペイアプリなんですが、最近は楽天ペイを僕はよく使っています。なんでかっていうとあの、法人カードが楽天カードを使っているので、楽天ペイで楽天のポイントがたまって、で例えばコンビニでお菓子を買うときは楽天ペイ使ったり、でペイペイ使ったりというふうに使い分けてます。メルカリだとかえ、メルチャリっていうのは福岡で今あるアプリで、シェアの自転車のアプリになってます。このアプリ使いながらえ移動してることもあります。この追加おすすめなんですけども、モバイル Suica です。 モバイル Suica のメリットはモバイル Suica に登録して例えば iPhone11 だとかだとこのままあのピッてできるんですよ、えー、解説にあのスマホをかざすだけで決済できるのがモバイル Suica になりますモバイル Suica の良さは例えばフリーランスの場合あの確定申告をしますよね確定申告の時にど こかからどこまで乗ったのか、えー、例えば天神駅から天神南駅普通にねそのモバイルの IC カードを使った場合自分が使った区間っていうのはあの履歴をわざわざ印字してそれを添付しないといけないんですけれどもこの場合、えー、フリーだとか、えー、MF クラウドという風に会計ソフトに連動させておくとその区間も表示してくれるのですごく使いやすいアプリになってますで次これ何かっていうと Always ランチです Always ランチで契約してます えー、僕の動画ではいっぱい登場してるんですけども月額のランチサービスになってます福岡の場合4は食べれたりだとかこういうふうにランチ食べれたりだとか、えー、カレーとかナムルボールだとかっていうふうにいろいろと時間によって選べるのでこれを使いながらランチしてるっていう感じですあとはウォレットと楽天のポイントのアプリとくら寿司お寿司が好きなんで結構くら寿司行ったりします、えー、ゾゾタウンだだととかかマネーフォワドだとか ってい う, ふうにととアプリがあるとマネーフォーワードなんですけども、えー、こんな感じの式になってますで正直個人口座にはほとんど入ってないんですけれども、えー、法人の口座にお金を入れていて管理してる感じですで法人の口座には、えー、そこそこ入っててで個人の口座はもう生活費のためにお金が入ってて次、えー、ムービーの話なんですけどもこれが、えー、SURE っていうマイクの一番左上が SURE っていうマイクの、えー、アプリ このマイクを起動して、で、このコンデンサーマイクをつけると、ここでスマホで撮影ができて、で、音声もそこそこいい動画ができるっていうのがこのアプリになります。これ必要ですね。ブリューっていうのはいつも使っているこの文字起こしアプリで、僕は今このブリューっていうアプリで、えー、自動で文字を起こしてもらって、それを修正してもらっているっていう感じです。で、DJI のフライは何かっていうと、199g のドローンを最近買いまして、これだと何がいいかっていうと、日本の法律で 200g 未満は どこでも飛ばせるんでですよどこでもって言うとおかしいんですけど人口密集地とかあの例えば空港の中とか空港内とかっていうふうにちょっとあの飛ばしちゃいけない場所以外はほぼほぼ飛ばせる、えー、申請をいらせずに飛ばせるっていうのがこの 199g のドローンなんでこのドローンを使って遊んでるって感じですでユーデミは動画 の, あの学習アプリで、えー、セミナーだとか有料で見ることができますでリシェイクは、えー、手ぶれ補正をしてくれるアプリで 最近で言うと Google フォトでも手ぶれ補正してくれるんですけどもこのディシェイクを使って、えー、さらっと、えー、手ぶれ補正をしたりしてますで、ブロ最近よく使ってる、えー、動画編集のアプリはブロです動画編集の方法については別の動画でアップしてんでよかったら見てみてくださいで、ボントだとかあとはアンフォールドだとかこの辺はあんまり使ってないんで何とも言えないんですけどもこういう風に入れてるって感じです次、SNS は Twitter、LINE、Facebook、Slack もうほぼほぼもう何て言うんですかね SNS を仕事にしてるんで SNS 発信をベースにやってるんでここの左手で一番使いやすい位置に SNS を入れてるって感じですでスラック何に使ってるかっていうと今オンラインサロンをやっててオンラインサロンの話をよくするんですけどもいや実際どんなになってるかっていうとこんな感じのスラックの内容になってて毎日このアブマガジンっていうマガジンを更新してどんなことがありますよっていう話をしてて でサロンの使い方ではこういう風にやっぱサロンって参加した人が勝ちますよねとかあの初心者だからってこあの、ね、スタンプとかコメントとか残すと面白くなってきますよとかいろいろと、えー、タイのシェアハウスだとかあのフィリピンでフリーランス留学とかやってるんでよかったら参加してみてくださいっていう風に参加したものが、えー、面白くなりますよっていう話をアブマガジンで毎日更新してます。 で例えばこの Facebook で意識高い投稿を最近し始めましたと SNS が流行ってるでも Facebook っておじさんアプリだよねっていう風に言われてるんですが逆にあのね僕よりも上の世代の方と友達になるためには Facebook を使ってあえて Facebook でブランディングしていくと面白いんじゃないかなっていうことで今 Facebook の SNS 投稿を頑張ってますというような配信をしてで実際に反応が良かったあの発信が何なのかとか どういうふうにしたらいいのかとかやっぱり動画と写真が載せれるしとかっていうような分析と結果をバンバンバンバン毎日毎日更新してるっていう感じですやっぱスラックでサロン運営すると面白いですよねこういった形でやってますとでプラス他に何を使ってるかっていうとピン e ストっていうのも使ってますこれ何かっていうと画像検索アプリでで自分があのどんなブログを作ったりだとか YouTube を作ってるかっていうのをその一覧で分かるような 仕組みになってますこのアプリを使って例えば自分の動画 YouTube だとかを、えー、外部で SNS 発信したりだとかっていうことに使ったりインスタを使ったり TikTok やりたいなと思ったりだとかあとチャットワーク の,、えー、あのクライアントとのメッセージのやり取りはチャットワーク使ったりメッセージを使ったり。 リンクドインもそこそこ最近使い始めました。リンクドインで何してるかっていうと、ニュースピックスを SNS アプリのような要領で使いながら、ニュースピックス投稿して、で、リンクドインと、えー、連動させて、リンクドインをあの日本では流行ってないんですけども、ちょっと、えー、運用しながら、今後どうなるかなっていうのを見てるって感じです。やっぱり SNS いろいろと持っておくと面白いんで、 SNS 発信を僕の中ではウェブの資産運用をしているようなイメージで例えば不動産だとかビルを持ったり、えー、空き家の一軒家を買ったりっていう風に不動産運用の場合はいろいろとあの場所を広げていくのと同じイメージでウェブ資産っていう形で自分の SNS だとか発信するツールをどんどん広げているようなイメージで今投資している感じです時間とお金を投資している感じですで、ね、やっぱり Twitter だと140文字で 発信しないといけないいいととけかフェイスブックだとより長文がいいよとか意識高い話をするのがいいよとかっていうふうなやっぱり SNS によって特徴が違うんでその特徴をつかみながら今は実験してるような感じですやっぱりねいろいろとあの使うユーザーも変わってくるんでいいろんな方針いいろんな発信の仕方を変えるっていうのは面白いかなって感じですなんで SNS 一番左 の, あの一番下に置いててすごく使いやすい場所にはこれを置いてるって感じです 次フォントの話なんですけどもよく僕がスマホを使ってデザインをしてますっていう話をしてるんですけどもよくキャンバを使うデザインしてますキャンバーに自分がやりたいデザインをも入れていて例えばあの YouTube のサムネを作るときにはもうこういった形でもうテンプレートを決まっていてここにはめ込んでそこから回していくっていう感じですでフォントで 例えば YouTube のサムネを作るときにフォントに移してで、キャンバでフットワークを作ってフォントで文字入れをするっていう形ですで、あとは開業区だとか、えー、他のアプリを使ってるっていうこんな感じですねモザイクの場合はモザイク使ったりだとかっていう形ですで、あとは写真とで、一番下のこのトレロっていうアプリは何かっていうとトゥードゥーリストになります自分がやりたいことを自分が発信したいことをメモしてる感じで す, このトレロのお す, す 目ポイントはこういった形で自分がやりたいことを順位を入れ替えることができるんでこの1番目は一番やりたいことで2番目にこれは 見, 見たいこと2番目にやりたいこと2番目に消化したいことをこういう形でライツしてるようなイメージですでここはブログでどんなことを書きたいのかなとかその次が YouTube でどんな話をしたいのかとかやっぱり自分が見たいものを作るのがい い, い, いよねとか 1か2か遠くの方法でいくとこれがいいあれがいいとかこれからの時代はこういうことがあって、えー、今後の未来はこうなりますよとか1か2っていうようなトークの仕方だとか伏線を回収するような話をし た, りなしたいなとか思ったりするときにこれを使ってるようなイメージです次、えー、一番使うアプリが下の段にあるんですけどもこれ情報収集のアプリになってます最近はボイシー、えー、で、えー、西野さん の, あの話を聞いたりだとか で僕は意外に読書ノートをエヴァノートにまとめていて例えば自分が読んだ本を自分の要約でエヴァノートにまとめてエヴァノートを読むと本に書かれていた内容をあの思い出すことができるような状態まで持ってきて例えば YouTube で説明する時にこういった動画だとかこういった話があったよっていう風に話せるようにエヴァノートにまとめてる感じです。 フィードリーは前回動画収集のアプリのおすすめ方法についてまとめている。よかったらそれを見てください。これフィードリーでほとんどのブログだとかウェブサイトを登録してもう情報収集してるイメージです。X マインドは自分がやりたいことをマインドマップにまとめて派生させてどういうふうに今後やっていくのかっていうのを整理するためにやってると。Yahoo n e は時事ネタですね。で、サイドブックスは漫画読むときにやっています。あとは k i n d l e ですね。っていう感じの アプリでした僕のアプリの中身でも大したことなかったかもしれないんですけれども、えー、こんな感じでいろいろとまとめながら使いやすいようにアレンジしてるイメージですでプラスこの背景がなんで黒なのかっていうと動く画面だとか動く壁紙ってやっぱりちょっとね電池の減りが早かったりするんでもう真っ黒にしてもう一番シンプルな形にしてるっていう感じです 今日はですね、僕が使っているアプリを実際に紹介してみました。中身としてはこんな感じで、いろいろと、えー、計画を立てながらやってるという感じです。よかったら、いいなと思ったやつを真似したいよとか、あの、ね、やりたいなと思ったところを実際に使ってみてはいかがでしょうか。今日はですね、アプリを紹介してみました。よかったと思ってくださ っ, てった方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。